骨電動イヤホン音が悪いのか使う場面が限られるのかつけ心地問題骨伝導を初めての監督しっかりレビューしていきたいと思います怖くで聞くかれで聞くかさああなたはどっち本番いきますよーいカメラオ、OK OK、ッケ音オッケイヤッシュオッケよーいスタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですはいというわけでですね商品をご提供させていただきました監督冒頭でも言った通り骨電動イヤホン 初めてでございます。えー、どうなんですかね、骨伝導。と、その前にですね、骨伝導イヤホンとは、空気を使って鼓膜を振動させ、聴覚神経に伝わるのが、軌道音。音の振動が骨を胴体として、直接、聴覚神経に伝わる、骨伝導。音は、この二つで、人間、聞いております。よく、こんなことはありませんかえ録音した、自分の声を聞くと、何か強い違和感を感じるのは、気のせいだろうか それは録音機器のマイクは実際に聞いてるのは空気から鼓膜に入るものと骨に伝わる電動この骨電動を外された状態が録音された音声になりますというわけで実際に録音された音が違って聞こえるのはこれだったんですこめかみ付近の骨ここにある骨に直接聴覚神経に伝えるイヤホンそれが今回 こちら、エルゴ骨伝導イヤホンでございますえ。ちなみに先に言っておきますが、この機種だけではなく、骨伝導イヤホン全てにおいて言える骨伝導の原理として、振動を骨を通じて聴覚神経に情報を伝えます。空気を伝導するため、音量を上げると振動が大きくなるため、音漏れは少なからず起きます。と思うんですよね。 骨伝導というのはですね、だいたい2006年頃から商品として出始めたのですが、なぜ現在2023年、えー、そこまで普及していないのか、えー、監督もですね、この骨伝導イヤホンというのは前々から知っておりました。しかし、手が届かないというか、鼓膜で聞こえてるのにさ、それを骨で聞く。どういうこと<笑>どういうことですかという骨伝導。こちらをですね、しっかりとレビューしていきたいと思います。 では回数のキー開けますおこちらでございますおあ軽いですねはいこのような感じで耳の穴に入りませんねねまずはこちら取扱い説明書となるユーザーガイド こちらの端子です。スポンジミニ線でございます。こちらは後ほど紹介していきたいと思います。そして、えポーチでございます。スポーツアームケースというものがですね、今回付属しております。えー、とこれどうやって使うのかなこれ手につけるのかな手につけてスマートフォンを、これをあ、ギリギリ入るかなスマートフォンをセットすることで、で。 使うことができますいやこれ多分どうやって使うのえト、ー、リにはおすごい 今, 今普通に考えたけど今これケースついてるんですけどもちゃんとタッチできますすごいスポーツアームケースつけた状態でこれを操作できるといいですねちなみにこちらですね防水仕様となっております中にさらに空洞がありますのでちょっとした平たいものでありましたら入れることができますしっかりした作りのスポーツアームケースというものがこちら入って おりますえー、その他に、えー、こういったものが入っておりまして、ね、装着ですね。イヤホンを手に取り、首の付け根の後ろに回してください。こう、こういう感じで、こんな感じなんだ。こういう感じになります。メガネをつけてる方はですね、ちょっと二重になってしまうんですが、骨伝導イヤホン、できることがですね、一般的な、Bluetooth 5.0 のイヤホンでできることは、大体できます。音楽の再生だったり、かかってきた電話をこちらに転送して、音を聞いて、そしてマイク機能もついてますので、喋って会話することもできます。そして、対応は iOS、Android 両方とも使えます。 電源ボボタタンンンンのの他にマルチファンクションボタンといいうものがついておりますそれがですね右側のところのここでございますこちらがマルチファンクションボタンですこのボタン操作によって通話直再生音量のボリュームコントロールができます 実際にこれ使う前にですね、特徴的な仕様を見ていきたいと思います。で、今までのイヤホンというものは、耳に入れるためですね、外の音がですね、聞こえないかと思うのですが、こちらに関しては耳を全く塞がない状態でつきます。こうつけるので、見てお分かりの通り、耳の穴が開いております。この米紙の骨に振動させるので、ここが開いているため、通常の外の外音はです、ね、聞こえます。よって、何かその周囲の危険ですとか、アナウンスや会話を逃さず、周りの環境音をしっかり把握しながら、外の音を聞くことができます。本体の仕様は、硬いプラス ではなく男性シリリコン素材とメモリーチタン合金が使われておりますこんな感じで、くにゃくにゃと。こちら、360度動かすことができるというわけですね。この中にはですね、ある程度なんか硬い素材が入ってるかと思うんですが、にゃんふにゃんに、こう、できますね。重さは 25g。長時間つけても、あまり重さを感じない。まあ、ただですね、イヤホンと比べては、やっぱ重たいですね。気になる充電について。1回の充電2時間しますと、通常のスタンバイモード、待機モードだと、150時間待機することができます。そして、音 音声通話、音楽再生は約9時間ほど使うことが切るそうです他にも ip 65防水等級、激しい運動や極端な天候にも負けずこちら利用することができますまたマイク機能も付いておりますので内蔵された3722マイクそして bluetooth 5.0 のチップによって外部ノイズの大部分を大幅にカットより明瞭で滑らかな通話が可能ということです では、早速骨伝導体験してみたいと思います。はい、こんな感じでこういうかけて耳に装着します。はい、このような感じになります。では、早速電源ボタンは led が青くなるまで長押しです。パワーとパワーが入りました。電源をまたさらに長押しをすると。 ちなみにアナウンスなんですけども英語版と日本語版がありまして英語版は女性の声日本語版は男性の声で話しますではまずペアリングですね電源ボタンを長押しそこで Bluetooth が出てくるのかですねあもう出てますねもう出てました長押しするまでもなく出ておりました選択しますはい 来なくてつって出ましたね。こちら、Bluetooth 説得めちゃくちゃ簡単にできました。で、こ, こからはですね、実際にこれ聞いてる本人でなかったらわからないので、できる限り伝えていきたいなと思っております。ナビ、よっしゃ、うん。はい、ちなみにこちら、愛犬ナビでございます。パイナポーの服を今日は着ております。寒いので、最近はずっと服を着ております。では、だ自分の監督ラボの動画を見ましょうか。監督ラブのお時間です。はい、お も福袋動画ですごいえっ普通のイヤホンみたいに聞こえるすごいぞすごいぞすごいぞこの操作なんですが1回打つことでストップお止まるはいこのタイミングですねします押しま す, 押します 多少タイムラグがありますが結構すんなりいきますねそして電源ボタンを2回押すと音量が上がります音が下がります1212121回押すと 音が上が上りますはいというわけです今骨粘土イヤホン聞いたんですけども音が思ったより良かったえなんか正直コネって言うとなんか困った音で聞こえるのかなと思ったんですけどももう全然豪華くてこれはねちょっと想像以上です周りの外音も聞こえて音が聞こえるかつ耳を圧迫しない、まあ、多少ねメガネ特有の締め付け感があるにせよまあ慣れますね はい。で、簡単にこちらご説明をしますと、こちらがマルチファンクションボタンがついていまして、こちらは何もついていません。これは押せません。充電はこちらの穴から USB を接続することによって充電することができます。で、小さな穴がこちらが LED ランプ。そして、ここ、電源ボタンでございます。基本的なボタンとしては、この電源ボタンとマルチファンクションボタンのこの2つとなっております。1回押すと音楽の再生停止。動画も同じく再生停止されます。再生中の多機能ボタンを2回押すと前の曲。 もしくくは前のの動画にに戻りまますすす回押とと次の曲に行くことができますあとはスマートフォンに電話がかかってきたら1回押すことによって音声とマイク機能がこっちに切り替わりますそして通話を終了する際は同じこのファンクションを1回押すことによって通話を切断することができます はいというわけでですね、コツとイヤホンを体験立てていただきました。こちらに関してはそういった締め付け感というものがなく、なんか本当にメガネをかけているみたいな、そんな感じです。ちなみにこちら、カラーバリエーションが2つございます。はい、ゴールドとなっております。なんか高級感があって、個人的にかなりロゴがかっこよくなっております。もう1つがこちら、グレー。はい、というわけでですね、答え合わせをしていきたいと思います。えまず1つ目、音が悪いのか。いや、 監督的に全然高点です正直もっと悪いかと思ってました。続きまして、使う場面が限られるのか。これはですね、まあ、実際のさっき言った通り、動きながら、ね、スポーツ関係でも動いても落ちないって確かにね、見かけなので、まあ、メガネと一緒ですね、思いっきり動いたらメガネも飛ぶと思うんですけども、まあ、それくらいもう動いたとしても、全然、シャウトしたとしても、 全然。うん。確かにこれはスポーツとの相性はめちゃくちゃいいですね。これでね、普通に山登りとかするのはあるですね。そして、つけ心地問題、外れやすいのか、つけ心地問題もクリアしております。というわけで、ま、監督のね、本当に体感した中では、正直骨伝導、このコスパ、えー、この金額、ま、概要欄に貼ってるので、値段は実際見てほしいんですけども、場面場面に応じて使っていきたいなと思います。イヤホンで圧迫感、閉塞感に悩んでいる方、骨伝導、マジでおすすめです。はい。というわけでですね、今後も、えー、おすすめな商品等ですね、 この動画を通して実際に自分のレビューとして、声として出していきたいと思いますので、ぜひとも興味がある方、ご覧ください。あ、ちなみにこちら、イヤホンなんですけども、これをつけた状態でどれくらい効果が違うのか。これは一般的なスポンジですね。これを耳に入れると、これつけない方がいいですね。<笑>これつけるとなんか密閉感があるので、はい、監督はこの骨伝導だけで使っていきたいなと思っております。ちょっと今、骨伝導ってね、 なんか自分の体に骨を伝って音を聞くことができるというなんか新しい能力が湧いてきたようなそんな感じがするびっくりな<笑>動画になってしまいました皆さんもぜひこの骨伝導試してみてはいかがでしょうかはいでは監督ラボの監督でしたまた次の動画で会いましょういきますのの骨骨イイイヤホガドノイズの大幅な 音を上げると、うん、聞こえなくなるのではなく